はい、えー、ツイートしたらしいんでリツイートお願いしますリツイートお願いしますえーと今ねツイートしたんでリツイートお願いします私もコメントをつけてリツイートしますなんかあ開いた ど う, やどうやって始まるのこれまだとりあえずどんな感じ う, うんまあいいよ始めた6レコーディングをしてるいやとりあえずこれはこれはなしでしょこれはなしでこれはなしでしょ、はい、えっ、ー、とー今日は実況 JAI で、えー、解説は中野さんですかまあ解説はい<笑>なんか成り行きで成り行きで中野さんでまあまあやってるもんね結構ねそうですねー 出川の視点とかって多分誰も誰も言えないと思うんだよね出川の視点出川側の視点は言えないあいつなんだね多分あのユー便側の 解説的に多分本人しかいないと思うんだけどまあでもゆうべがさんはこういうのよく狙ってきますねっていうことを、うん、ゆうべさんここ見てますよねってまあ言えますねああそうやられてるんでん確かによく見てるからねはいあとは黒いワンさんがどういう感じなのかっていうのをまあ硬いですね硬い硬いです俺ちょっとね見てないんだよなベガ戦はな結構ね硬いっすよ硬<笑>いのと<笑> 攻めてきた時のカウンターがやっぱうまい、ね、ああなるほどですねまあホンダの理想系というかそうです、ね、あまりこっちから行かないで待って対応するってい う, のうあとユーベガさん曰く羽メがうまいらしいですあなるほど羽メがね確かそれはなあるよなユーベガさん殺してもいいですよじゃあこれ次からスタートで始まりますんではいえーとじゃあ 第, 第12回 ?12 回だよね 第十二回小野道え黒、ー、岩本田大ユーミンにはよろしくお願いします。ワンピースピーこれどうやって決まったんですかね。多分話し合 い, いじゃないかな。俺のとっは話し合 い, いで決まったんけど、まあ、ね関係なさそうだけど確かに。さ、まあ開幕はねこう下がってる展開。まあ様子見だよね。反応できずネコリ が, がいいこれはホバーすごいそうですねホバーの弱中強であの。 スライディングを出すタイミングを変えなきゃいけないっていう結構難し い, 難しいよ、ねはい、あー結構クライマンさんこれも狙ってるっぽいですねエアでしいとのバックジャンプを狙って相打ちになるように突きを出してるみたいですさあこれはねもう体力リ ー, リードされると本田が厳しいっていう典型的な例ですねちょっとねクロインさん硬いっぽい感じすいやどうですね こんんなもんですよ、硬いっていうあの、動きが硬いっていう感じじあないこれぐらいだと思いますよああなるほどねあーっとなこれなんよ、ね、こ れ, はこれ狙ってるっぽいんですよねあーなるほどこれ狙って終わりにするっていうおあ、頑張りボタンを離していた確かにでもねこっからどうすんのっていうそうこれゆうべはでもねこっからの幕まくるのやばくないですかあーっと とでも残すと、ね、ああ出た引っかかってめかか張りはしっかりしてんなおっとああ ー, あーちょっと今はたまってなかったなーあのたまると思ったんですけど、うん、ネクリになるんじゃないかなっていうと当て方今どっちなのかってい う, うテだったんですけどネクリのためもねどっちにするかっていうのが、ねね、い, いきなり1試合目からいい試合ですね 結構ゆうさんあの頭突きを絶対殺すっていうふうに反応をやっぱ意識してるって言ってました、うん、あ確かにねこうなると本田側は頭突きぐらいしかダメージソースがないさあいいカウンターの前びいやーかなりジージーしてる展開でああ頭突き張り手も見てるんですね、うん、裏回りは頭突きに逃げるとあーそしてこのジャックサイコ結構攻めの起点にしてますねゆうさん確かに 黒岩も画面端行ったんでね、ここからあーっと、いやーもう残り15秒で、これ、ちょっと逃げる感じでいいのか、いやーこれは厳しい、逃げてもうだめですね、いや、すごいな、これ、ポン取ったこれ多分全国のベガ使いがね見てると思うんですよね、こんな線が多 分, 分かんないって人って結構いると思うんで、<笑>これ見て参考になるのかってう話ですけど、まあ、でも、勝ってるっていうのは証明してるじゃないですか。 無理でやないと、うん、あ、こういう雰囲気こういうい雰囲気でいけばいいんだなみたいな確かに要は空気感がね ホ, ホンダにホンダ相手にすごい待てばいいんだなみたいな確かにジリジリさせてジリジリさせるのが大事っていうで相手を攻めさせてカ ウ, カウンター取るとい う, うっていうのがいいんですね、まあ、ホンダ側も、ね、カウンター取りたいんですけどそうですね黒柳さんちょっとなんか色変えてきた感ありますけどまあ 気, 気持ちを入れ替えるっていうことですねさ、えー、あーこのねえー、っとあーあー こ, れこれはまずいぞ これまずいんじゃないかいや、ピュッとピュッとラさすがにおーおーおー繋がらなかったかいやでも残ったね残っこれね残るとね残ると殺されるんですよそうなんですよ意外とねこれ完全にね、ホンダがあって思っちゃうと意外とねまだ、出がいけるんですよしかしとも時間がもうないので うわー本当にいっちゃったらやめるだろうそうね、ユーベガさんをゼロドット残しちゃいけないんですねそうなんですけど、この展開、で中野で見たわ、ね見たでしょ、何回も見たし、俺もやられてるし、もうね、岸感、岸感、大、う、丈、ん、ブかなっていう、いやー あ, ー あ, とあとこのね、大張り手を出しっぱにしておくと、さっきみたいなヘッドプレスとかに引っかかるんですね、もうやめるだろ っ, つってなるほど。 こん本田がでもちょっと投げを受け身取れてない時が多いのがちょっと気になりますねあーっと高かったこれ多分つなぎが甘かったかなまあさすがに直投げはいかないよねさあ大西さん的には硬いじゃあブロイワンいブロイワンがああ だ, だでない出、ね、ない、ね、なるほど、うん、なるほど 勝負は結構ね、いい勝負だっていうまあ、大西くんが言っているんでクロイワンさんと一番やったのが大西です、ね、ベガじゃないですかね、はい、毎試合有名 な, なんかリードする展開から始まりますねそうなんですあの意外とね、このベガの突進を見てから返すのがあうまい、これは行ったかな<笑>逃げたいやー、しっかりと 対してで逃げてタイム的にもね、うん、もうこれをあ確定そうあれ確定なんだでね、張り手の戻りに、はい、あれもどうしようもないでしょ、そうです、ね、出しっパにしてても相打ちがまだ出しっパにした方が相打ちになる分、そうです、ね、悪くないというこれジャイさん、申し訳ないんですけど、はい、ここの丸バスけけ、ああ分かりました<笑>とりあえず、えー、っとこれスコアも書くのとかスコアはいいんじゃないですか、メンタ あ、やるじゃあセロテープさんにお願いしますかセロテープさん得意だからねそういうのね人が余ってるからね<笑><笑>さあ 2-0 ここまではなんとなく予想はしたうまいあーあーいいいがあっと黒い壁に引っかかったこれはちょっと黒いわ冷静さを書いてるか難しいところでしたね、えー、地上から行くと夕べがさんが絶対投げ返してくるんで確かに<笑>あうまいうまいうますぎ猫魂、えー、結構ねゆうべがねあそこでね あの様子見してる時が多いんですよねへ、えー意外逆に逆に怖いだろっていう暴れるとなんか引っかかっちゃうんでこれが一番厳しいかなってい う, う、ね、読みでこれはクロイワンさん結構いい展開撮り方が良かったねこの時点でもい い, い, い展開です確かに、はい、<笑>体力5分でこの距離、うん、ああなるほどいい展開ですあの、いい展開ですね こ画面表示の W2 は一応、続きで返せるのかな一応返せます。見てから。はい、手前落ちとか、いろいろあるんで、はい、割と、あと、サイコもあるんで、一ああ点読みができないっていう。あ、はい、とやこれ、うわー、逆にバックジャンプでですね、今の。リスクはあるんでね、一応、バックジャンプにも。確かに今のはね、はい、完全に投げに行くのかなと思ったけど、さ、はあ、い、うまい。いや、ゆうべがちょっと、ちょっと異次元の応答してるぞ。 あーったこれよくあるやつだがあーっやーっとミスったかーおい ち, ょちょっと痛いな今のおイちょ確定場面だよねオイチョー ね, ねでもちょっとね遠かっ た, かった<笑>ちょっと遠かった、はい、ダイヤス良かったのかなまあ歩いておイちょっていうのがう歩かないといけなかっ た, しかっただかケツだったらよ良かったんだよねケツとかコパンとかさあでもうん、いいあーっと足に当たったさあこれは完全にこれはペース投げられないなようにうわーいや投げる わかんないさあでこれは確定させてまあ、でも100巻で逃げると次の置き詰めはしゃらないっていう確か に, 確かに、はい、まあ続きはちょっと怖いっていうことなのかな、はい、ま鈴木に言えばあるんですけどねいや残ったぞあー残っちゃったぞー残っちゃダメあれ残るかね残るんですねー女のパワーとあれ潰せると思ったんだけどなー、まあ 大型対空はね、マジで相打になるんで、うん、あのだから体力リードされると前ジャンプは大型対空されて、張、はい、り手は見てから最後とかなんか色々、はいろいろ持って歩いたらもうためないよねって言、えー、ってたりジャンプは結構いいっすよねそうっていうのがやっぱあるんでリードされると、うんまあ、攻め方工夫しないといけないっていうのがこうなる誰が嘘したかどうなるんでしょうね。 まさか幽霊が走る展開になるとは黒岩はここからね巻き返していきたい確かに、はい、あこれですねここから殺したいおっとちょっとよく待ったいや受け取ってないのが痛いな多分、はい、あの予約包丁でしょ受け取ってないってことはさあここまではしょうがないですねいやこれは 相打ちは痛い、相打ちは痛い、いいところでサイコを置いてますね、サイコがあるんだよな、これ、ゴーってね、ただ、一応、これ、鬼の像があるから、サイコは見、見てから、見逃されるんですが、いやー、うまい、今、大パンなんだろう、張り手かな、まあぶん ね, 多分ね、まあ、でも張り手でいいんでも相打ち、ついにだからる、ねはい、出っ放しだと勝てるけど、 ここ、ここでね削るしかないんですけどまあまあ削りでよしとするのがいや、相当上がいいっすよこれう上通んないっすね上通んないねうーんー、っていうのも多分横からのプレッシャーが少ないからなのかもしれないです、ね、ああなるほどいや、もっと続き多くそうかもしれないねただ、続き良しこっかっ死んだよなそうなすねやっぱこんなやっぱ優雅だと思うんだけど繊細簡単ではないよね いや、4連勝まさか4連勝まさかまさかの4連勝ねちょっとこれはなんか変えないとどうなんですかね、このままいくとまずいぞ宮イさんは3連敗 し, した後はいどう変えたんですかいや結局いつも通りに戻したんですよ僕の場合は最初ちょっとファイヤー打たない感じで行ったんでいつもと違う形で行ったんですけど うまくいかなかったんでまあいつも通りでええやんっていうふうに、まあ、特に4本目はなんか向こうのミス助けられたっていうのがあってそこから流れをそうですね、はいはいはい、ラッキーだったっていうのがあるんでまあなんでもいいんでとりあえず1本取り返したいっていうのが絶対あると思うんですよ結構でもユーベガさん的には先に走っておいてそうのリードで勝ちたいっていうふうに計画は立ててたんで、ね、ああなるほど、はい、6連勝負らしたんじゃないかな 6ぐらいかっとかないと後半はま、うん、くられるだろうという、ね、本人は言ってましたね、うん、結局対応を止ると終わりだから、はい、さあ体力リードちょっとしたいやーこの投げがちょっとタイがリードを見てるーいやー今の止めるつもりで張り手打ったんだでも止まってもダメですかあれあダメかあの隙が結構でかいっすあでかいんだ、はいはいはい、S ホンダだったら一瞬なんですけど確かに S ホンダはね、はい じゃ あ, あ、れはもう張り手いった時点でリレーはうまかったっていうえ、はい、っと交差しこれはしっかりとやりそうすこのね上あとこれはでも張り手しかないんですよねそうなんだよねさあこれはあいな張り手張り手突っ込んでくるあ張り手そのまま張り手あ狙ってるうまいなこれはしっかりガーうんちょっとねガードの仕方が 立ってしゃがみたい。あー深いと。そうですね。これ。えちょっとまだ5連勝。これ、これよ。まさか10連勝あるのか。イーベガさんいい反応してますね今日やっ。確かに。過去の最高スコアが 12？10 対2が最高だったっけ？はい。あ10対1があるんですね。10ぐらいまでないないんですよね。 結構なんかいろんなイベントだと思うあーこれは殺したい殺せない前に入れていたゆうべが投 げ,、ね、投げ返す投げ返してが投げ返すなマジで普通のベガだったらもう死んでるんですけどねさあなたってこれめくりめ く, くりなんだよ ね, くですねこれねいよりねあの日和リーチの時にめくりを狙ってくるそうで結構ね降ってくるんですよ最近はーいあ本人も本人もあーこれはさすがに殺したい 今度はちょっと遠くからセザンヌ。セザンヌ。息びてるぞユーベカが。これちゃんとバックジャンプにあのズームキャットで上手いですね、はい。あれ結構難しいですよね。ああ上手くて。落とした。やっと。削る。た削るあわからない。そが い, いやーここは確かにバックジャンプの。 いやーなえ六6連勝かみ合いますねしっかりさあ6連勝したぞこうなるとさすがにこんなというのも厳しいんじゃないかちょっとねー<音声>さあこの展開マジでホント誰が予想したというか めくりはね食らってないんでまだいいんですけどそうだよ、ね、横から来るのと上から来るのがちょっと頭突きとヘッドプレスが頭突きヘッドプレスと2位ですよね、うん、あとあ殺しきれてないこれは投げて追いちょう画面がねキーをしてないんですよ画面うおーっと対空キックに対して大パンそういう回答があったこれは一気あっとあれねーそうなんですよねこれはまだガブできるゼロドットは どうするはい、ゆうべがいやーっと打ってしまったあれはお鬼武将しかないんだよね、はい、いやーちょっとなんか我々も話すことがなかっ た, かったねさあこれ相打ちここまではいいんですよねそうここからがね粘り強いいやかなりリードしたはい、これはリード守りたいんだけどっかかるーっるーあーっとーしっかり決めて<笑>いやーゆうべはノリノリなんだけど 7連勝これはちょっと時間取ったほうがいいんじゃないかなさあピロシが必死にアドバイスしてるみたいですけどまず1本取りたい取りたいでだいぶ EV はゾーン入ってますねダブル D の先っぽを当てるのが、うん、どの距離でもうまいですね確かにあれをとがめられてないんだよね、はい、本田が 第, 第2うわー、出た、いや、ちょっと止っ込めた、左位置ですね、大ダブル2と中ダブル2の位置をかなり把握してますね、う確かにかどう安全な連携から、いや こ, れ熱これはね、あのー、めくりになるから、はい、下もなっちゃうから、あれ、多分入れっかで無理でしょ、無理でしたね、だから、ローガードするしかないんだよね。 ガードガードしても、はい、多分本田優でしょうガードしても投げ角、ですねあ角、はい、あの裏側に回った時の大発転はかなりね、はい、これもうなんか、要は、本田の勝ちパターンっぽく殺せたんで、うん、結構、心が、確かに今、1ラウンドというとも、かなりこれはもう、ゆとりが出てますね、今、やっぱこれで勝てるなってい う, う、今の展開も、うん、かなりいいんで、いやー、でもしっかり対空してくる な, らな、追いついたよ、あっと、当たった ちょっと早かったかはいこれさあかいやーつながんないつながんないっすねつながってくれればっていう感じだから残り2秒待てるないや痺れる お, ーおーっと今のなんだお互い下がる何狙ってんのガードしてガードしていやあ続き打ったんだけど何今バンジャンプしかない えっ、ー、と、バックジャンプとか 前, 前ジャンプは追っかけられてだめなんでなバックジャンプしてさらにめくり返すのが正解です、ね、ああ中盤とかで、はい、あの、いや、ボディが一番いいですああボディ、はいああのーああよの、ね、さらにめくり返すっていうのがうわー中パンホンダ対策してますねこの音だよねこれだよこれここまで貸して TRF でやりすぎたか確かにやりすぎたなちょっと我々のホンダはああ め, めくり最高いやこかくして ここからまだありますよ。うまい。うまい。殺せない。いや、これはね、出すね、八連勝。この組み合わせで。十ゼロ来るの。マジで。小鷹が応援に登場しましたね。ジャイアンさんが十連勝はもうないだろうとか言って安心してたのに<笑>。ちょっと待ってくださいよ。<笑>いや、てか、この組み合わせでなると思わなかった。まあ、まだわかんないけど、まだ全然、あまだ全然ありますよ。 まあねあの突進技を出す時のセンスですよね確かにいやすごいよく見てますよねホンダが動きそうな時にシュッってそう当て感がねーそうだと俺だってスターカップから数えるともう十一連勝でしょそうよね、まあ、あとクロニャンさんのハリテーで結構指導があるんでそれを見てますよねああなるほどまあいきなり出ないからねハリテーはねこういうのは無理しない。 いじいじいするしますねこれ精神力勝負ですよ精神力で上回ってるのかあー大このへりですねこっからがつらいうどうやって取り返すのっていう逃げるうつっ い,、えー、いやーバックジャンプそしてあれ、ね、大キックとかも入れなきゃいけないんですよね、はい、いやーいいスすードいい大キック<笑>これはもうほんまきついぞ おしっかりためていた殺したいあっとグライナーが機能するちょっとなかったか優沼さんほとんどはめられてないそうね大いちじゃなくてあのつかみ系でもはまるんですけど一回も見てないなそこがないですねまあ今は、まあ、ナイトベアあったから、はい、そこら辺も行きづらかったんです、ねうん、あったと思うけどとはいえとはい え, は, いえはまんなかっただけベガに弱点ないからねどんだけ投げ返してんのってくらい投げ返したわけで確かにあとバックジャンプかジャンプも交じッて あんだけされたらもう投げるの嫌になりますけど ね, ね<笑><笑>あっいや最高削り放題結果がージがいやーーでなんかよかったローリー今張り手張り手かなーやいやマイトミニしっかり大キックこれ本田が待つ組み合わせなんだけどなちなみにあのゲージたまると、うん、張り手するとあのスパコン確定するんで<笑>ああなるほど 何もでき な, なると結構厳しいですねさあリーチですよこれ初の 10−0 出るのかさあいやなんか全然大西も30連敗したとかいう話聞いたんですけど<笑>ねホ本ダペガンでね30先やってる30連敗っていうあまあ動きがちょっと硬いというね大西30もあるんですかかまあ普段できてるね動きができてないんじゃないかっていう はい、パンさあこのあっとつながってないんだけどいや暴れてんのかなやっぱりこの辺りがね運がいいっていうのをいやまあそれ入れてる入れてる指輪がやっぱりすごいというかさあ引っかかったいけるかなでも張り手しかないんですよね距離的にズッねえこれは行きたいが行かないいやさこれはいいんではず張り手で、ね ただだね、ただ 残, っったただ1残ってるっていうのがもう嫌ですよね、いや相打ち、相打ちよっ け, 相打ちよっけこのタイプのキックには大パンがいいらしいですね、ね一方勝ちもするときもあるし、えー、相打ちでもダメージしてないダメージする、はい、いいですね、今度から、あ危 な, 危ない、危ない、今度から使う、今、試合が決まってたな、さあ、黒岩さん、ちょっと張り手に行くようになりましたね、確かにちょっと、まあ、行かないとっていう、あ, あいいぞ、これは。いや、相打ち 逃げられた頭突きのリスクもあるんですけど、まあ、もう打たないとっていうちょっと前にいたところにおわっと小針器置いといたさあ一本は欲しいえっと今のはヘッドプレス失敗かリードしてるのはクイワン逃げるジージーするこのジャンプさあこれガードさせたでかいでかい頭突きさあガードして頭突きのドッキリああ ー, あー これはまずいんじゃないか。以上からいったーいや。さすがにこれはバックジャップですよね。さあ十ゼロは捨てだぞ。こっからだぞ。あ、うん、し、クレスト。さあショータブルニかなんかにしたんで手間打ちしていましたね。確かに。いや今のねよく取ったよ。 ま、有名はね落としてもね、別に大したことないけど黒いワンがね落としたら負けだからねさあこれはもう心置きなくはめてくれいやミスったミスったけどまあまあまあまあまあ、こん れ, ればもうまい垂直投げ返すんかい投げ返すよく投げ返するな普通は投げられてるんですけどねさあこれはしっかり返していや黒いワン結構投げ返すんかいピヨルゾめくりめくり今のめ、ね、くり いや、でも繋がんなかったカ高かったなぁトえー、このは出すしかないかカうわぁ、む ず, <笑>むず今むず今のは…バックジャンプ読みだよね、UV はねああ今ね、今度胸試しの瞬間きましたねに先にいったな あ, あ, あ確かにかっこれです ね, はは ね, はねそろそろ止めるだろう読みカはまったさ、まあこれはさすがにカきれいに取った これグレイさんだいぶ動きよくなってきたんじゃないですかこれ、ね、これよ<笑>まだまだ間に合うまだ間に合うよキャラさ的に10連勝ありえる全然あるよ全然あるよむしろ見せてほしいさあ、会場中今んな側に応援がいってるんじゃないでしょうかそんなにゆうべが応援されないことがあったかいや結構ある<笑>確かに<笑> 強, い強いから強いから強るからあるし、ね、あこれはガードしっかり逆に出るよくある いや、これリードしてるんだベガここなんですよねゲージも変わりそうだなんです、ね、ンがうまっちょっと歩くの見てマイジャンプしてきました引っかかってめ、ね、ックや、よくかんでましたこれはもう無理なのか何かがあるのかスクル指が硬い あ, あ最後は最高で勝ったのはユが強 じゃあこのマイクで。はい。じゃあ勝った方はインタビューということで、はい。なんかコメントをいただければと思います。はい。もう入ってると思います。いや、えー、ゆでがです、えー。改めて大会、えー、運営のおスタッフの皆様ありがとうございます。 あと、ク、えー、ロエワンさん、本当にありがとうございました、あの実はですねあの練習量で言えば、えー、僕の方が圧倒的に多くて、あの彼はほとんどあのベガセができてなかったっていうのもあります、ですので、でも環境で、えー、今日は勝たせてもらったという風に思っております、えー、ちょっとあのこういうマイクで、えー、人前でしゃべるのは苦手なので、えー、この辺にしておきますけれども、あのまた、あのこの この道があ長く続くことを祈って、えー、挨拶迎えさせていただきますありがとうございましたあおめでとうございますえじゃあなんか告知告知とかあんのあ俺から俺からじゃあ私告知させていただきますえー、っとこの後ですねえー、っと日付変わって2時から えー、今ね、スプリングシリーズ2019っていう大会が、えー、アメリカのテキサスで行ってます。まあ、行ってますっていうか、まだ初日はスタートしてないんですけど、えー、日本から、えー、マッツン、オトチュン、紫、ヤヤガの4人がいてて、えー、賞金総額1万ドルっていうことで、まあ、優勝50万が出んのかなっていう結構大きな大会がやってますんで、えー、2時から私のツイッチのページで、 ミラ配信しますんで、まあもしよかったら、えー、見ていただけると思います。よろしくお願いします。ああ、あどうもえっ、ー、と草です。えっ、ー、とまずはゆうべガさんと黒ロイさんお疲れ様でした。ちょっとあまり内容に関して喋るのはやばなので、今後のことに関してお伝えいたします。えっ、ー、と5月なんですけども。 えっと、かける5がありましてあの そ, れのそれがありますので V3 がまずできないということで5月は小物道もお休みにしちゃいますで6月以降にまたやっていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと確定カードが今ないので、まあ、これからち ょ, っと、まあ、ちょっと時期が来れば出てもいいよって人たちもいますのでその人たちに声をかけたりあと、今これ配信見てたり VS にいる人で。 6月やりたいんだけどっていう人がいたら自分に言ってくれたら対応いたしますのでだいたい V3 の後、まあといわゆる第1日曜日ですねで、まあ、今日みたいにあのランバートの日あと v s んは第4日曜もイベントやってますのでその後とか、あのか、ー、第3日曜日もやってますのでそういうところで、あのー、やりたい人いましたら小物道ツイッターだったりニカさんだったり僕に草に声かけてくれればと思います。よろしししくお願いいまますありがとうございました じゃあ録画もこれで終わり終わりということで、えー、5, 月5月じゃなかった月じゃなかった4月13日小網の道夕べ型黒いワンはこれで、えー、おしまいになりますマウスカーソルどっか行ったいたいたいたはいお疲れ様ありがとうございましたお疲れ様ですなんか皆さん挑戦者待ってます終わり